演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマートのファミマベータにアーモンドペーストを食べたいと思いますうーんアーモンドは豆腐に包丁を食べながるアーモン ド, ウッドとかとシュガーレンドがあるとかですねうーんこれ 真っ赤な間違いでボロボロいくやつなんでもうこんなもんきますね。ではいただきます。表面のシュガーコーティングの甘さは伝わってきました。 アーモンド手言にはなんか香ばしさや、ね、食感が問題なかったですねもうちょっと口の中で明確に感じたかったのはそこは残念でしたねうんアーモンドついてる以上もうちょっと主張してほしかったなという気持ちがありますのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部